こちらにありますように、ええー、括弧の QR がその A ゼロ A 一というええー、多倍長数をまあ B で割った演算のお結果であるまあショートジであるという形で表記します。で、えっ、ー、とここれからのその計算量の見積もりにおきましては、その計算量はこここで論じているその演算ですね。この演算をまあ一単位として計算量の見積もりをします。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 ことができます、えー、それからこのセクションの最後でとユークリット誤情法もしくは拡張ユークリット誤情法の計算量について、まあ、これもあの結論だけ示しますが、まあ、A と B を多倍調数とする時に、まあ、ユークリット誤情法とそれから拡張ユークリット誤情法両方とも、えー、その計算量は、えー、とラジオの A の長さと B の長さの、まあ、積で、えー、見積もることができます。